ラジオネームチョメチョメさんありががととううございいいます同棲を始めててしばらくちお互いに好ききだよ回数減ったツはデキンになります。<笑> 初めてですかうるせぇバーカラジオで出禁者が出たのは「チョメチョさんこんな幸せ満載のメール送ってこないでください」「幸せなメール送ると出禁に<笑>もっともっとうるせぇバーカラジオケガしていきましょう」<笑>ということで以上「うるせぇバーカ」でしたラジオネーム名前なかなか決まんないさんありがとうございます すこんにちはポこんにちはポーいしシ人生初のアニラジメルですありがとうございます第19回の国レイディオでウルバカ初のデキンシェが出ましたねリア充は僕らの敵ですリア充反対リア充反対ところで来週彼女と初めてのお泊まりをするのですが<笑>楽しみでなかなか出れませんおすすめの睡眠方法を教えてくださいえー、名前なかなか決まんないさんデキンです<笑> ps できんだけはお許しくださいと言ってますけれどもえアニラズジ初メールですかああそうですかできんです<笑><笑>二度とウルバカには来ないでください<笑>これはだってネクラの皆様の応援で成り立ってるラジオですからね<笑>ネクラの皆様がリア充なわけないでしょとか言ったら叩かれそうだからやめとくけどダメ<笑>だめよこんなメール送ってきたらおーお前あお前青春に送れよ<笑>そんなメール<笑>なんでわざわざ ウルバカふ<笑>ざけんじゃないよ<笑>本当に。<笑>